ありがとうございます。 ということで、えー、今回は大人の誕生日会というのを開催してみたいと思います、うん、大人の誕生日会、はい、<笑>普通の誕生日会じゃないんだ<笑>まあね私の時たくさんプレゼントいただいたので、はい、用意しましたようわ嬉しいこれね本当に祝い祝っていただけるっていう気持ちだけで嬉しいんですけどはい、はい、もうなんか、うん、でもちょっと、はい、一番最初に買ったやつ、うん、実はこれじゃないんです でもこれもいいものだと思うからとりあえず、うん、はいちょっとじゃあいただきますなんだろうこれ、はい、ちょっといいですか開けてわあすごいなんだこれきれいめ な, なんか透明の袋ビニールになんかはいラッピングもしてあって開けてますあっ<笑>あっ<笑>、はい、あっょっあれ、これあの、首温めるやつ、ああ ーーマーそうちょっとリボン型じゃないの申し訳ないんですけど<笑>えーといじっと リ, ーーリボン型なかったんですけど、はい、なんか可愛い羊のやつですねわすごいネックウォーマーとあとはこれは目にのせるやつ目にのせるあのリラックスできるやつだわ超いいそう目疲れてるだろうから、うん、いやむちゃくちゃ疲れてます<笑>あともう僕肩がもうだいぶい今あきてますはい そうなんか私行ってる美容室で、はい、この目に載せるやつをシャンプー中に載せてくれるんですけど、うん、めちゃくちゃ気持ちいいんですよねすげえあそうなんだ<笑>うわちょっとい良いいいなそれあのレンチンするらしいですそれ あ, あえ、レンチンで温まるんだ<笑>ちょっと出してみよ う, そ う, そ う, そ う, そうあ、わー柔らかい柔らかい、柔<笑>らか い, <笑> い, い<素>材<笑>気持ちいい<笑>いい感じで気持ちいい乗<笑>せたら気持ちいいちょっとした重みもあってうん。 むっちゃいいじゃないですかえー、いいんですかあよかったよかったありがとうございますい嬉しいこれも首のやつやってみるあそうか回るかどうかちょっと待ってそんな俺え。ちょっと待って俺って。そんな首太い<笑>え、そむちゃくちゃデブいじられてる<笑>わ、じゃあちょっと首えーとこれどっちだあこうか乗せるんだ、ね、羊ちゃんが<笑>ちょっと待ってくださいこれちょっと待ってください 全然回ってないんです回らないですね。回らないけど、多分それでいいんですよ。これでいいんですか。そうですそうですそうです。いやいやイラストではもうだいぶ前まで来てますよ。<笑>いやもう本当。落ちそう。いや僕首の一部分にもかかってないですよ。よ<笑>ただ背中をなぜなぜてるだけみたいな。落ちそうだ。むちゃくちゃ落ちそうよ大丈夫これ。<笑> ?S サイズ何そんななそんいの<笑>フリーサイズとへ、はい、えー、でもいいやっぱねこのねちょっとした重みでこれあったかいともう笑われてるけどさ分かってるよもう何にも乗ってない感じする い, いいな面白いな、うん、うわこれちょっと使わせていただきます、はい、でもね本当はこれじゃなかったんですそ れ, それさっっき言ってましたよねどういういことですか実は、はい、あのー、断捨離してるって言ってたじゃないですかあそうですねだから収納 に何か役立つものにしようかなって思っていて嬉しい嬉しいパソコンのね、はい、ディスプレイを置く台みたいなあはいはいはいでその台に USB ポートと、うん、あの充電の置いたら充電できるやつありますねありますつ、はい、いてるのをあげようと思ってえめむっちゃいいやつすいませんありがとうございますで届いたんですうちにはいでかくてははい、はい持ってこれないと思ってあー私のものにしました<笑><笑> むちゃくちゃ良さそうなのにで、あの、それについてたメッセージカードメッセージカードだけ来た<笑>わあ、すげえ。断捨離頑張ってください<笑>タイミサラって書いてるうん、メッセージカードねそのいや、何メッセージカード引きちぎって、自分のものにし て, てうん、これあげようって思っていやいやいや、ありがとうございますえ、大丈夫ですか断捨離だったらこれ捨てる可能性<笑><笑>このメッセージだけならばですよ いいんですかね。<笑>捨ててください。なんか捨ててくださいだ。でも本当それすごい良かったので。うん、布教したいんですけど<笑>はいはい、はい。えー、でもむっちゃ良さそうですね。結構そうだから送り先わかんなかったから。はいはい、あのー、今度、はい、お家の住所教えてください。あらなんか。 送ります全然言いますよ。はい、言いますよ。あ、そうなんだ。いいんだ。いいんだ。結構ド キ, ドキドキしながら聞いた。いやいや、全然今、下手した、ここでもいいそうになん<笑>あ、全然あの、ストーカーしないんで安心してい。いやわ、わ、分かってますよ。そういう意味じゃないでしょう。ええー、嬉しい。ありがとうございます。はい。ぜひ使ってください。使わせていただきます。